ンはい、くるんあ、上手だねおしわりおしわりだよーあら、おりこしゃはい、お手おかわりあら、おりこしゃんだねはいもう一回あげるか <笑>タッチはい、味、うん、しい味しいいいおよおしわりおしわり